令和3年1月26日、阿蘇市内の巻の阿蘇市農村環境改善センターをメイン会場に、リモートを使った令和2年度子ども地域学習発表会が開かれました。これは、阿蘇草原再生協議会や、阿蘇ジオパーク推進協議会など5団体で構成する、子ども地域学習発表会実行委員会が開催しているもので、 今回で3回目となります今回は新型コロナウイルス感染防止対策として各学校などをリモートで結んでの開催となりましたまず、阿蘇草原再生専念委員会の坂本忠会長が挨拶続いて、県立高森高校の2年生や東海大学農学部の学生が阿蘇オーや有水、草原など 阿蘇の自然をテーマににそれぞれぞが行った研究について発表しました、また麻生市立麻生小学校の6年生の児童たちは、5年生の時から取り組んでいる草原学習で学んだことや、先月行われたススキを使った紙すきで自分たちの卒業証書を作った体験を発表しました。この子ども・地域学習発表会は、 阿蘇地域を支える児童・生徒たちに、阿蘇の自然、環境、歴史、文化など地域の魅力の発見を促し、郷土への誇りと愛着を持ってもらおうと開かれています。最後に、草原再生協議会・草原環境学習省委員会の池辺慎一郎委員長が公表を行い、子ども地域学習発表会が終わりました。